Peel, peel, peel, peel, peel. 時計ブルース・オーラーに再び惑星直列の時が近づき我らダークビーダーに対する封印は解けた今こそ長年の野望を果たす時我らダークビーダーの手で全宇宙を支配するのだまず手始めにビーダーシティを落とす誰か名乗り出る者はおらぬかはっステドラーケンザこのダークイバりにお任せよよかろう ダーク嫌味のような失敗は許さぬ。行けはっ<笑>ビーダーシティの奴らがどんな戦闘力を持っていようと我がダークアーマーの敵ではあるまいダークイバリオン見事ビーダーシティを落としてみせよ<笑> サイトルサイトル花見なんて何が楽しいやポケット見とるだけやないか青いな黄色ボン見なさいこの素晴らしい花々をダークビーダーとの戦いに明けくれる私たちの心を癒してくれるようじゃないかどこがやうんたしかに心を癒してくれそうにないですうんはっきり言ってきれいじゃない花をけなしてない<笑> 見ていなさい。美しいな。綺麗だな。この世でこんなに美しい。花は見たことない。ビューティフォー。これで。おい来た。んんんんん<笑>この花はお世辞に弱くてな。褒めてあげるとどんどん見ようとしてくれるんだで、その実がまた美味しいよ。って美味しいよって。結局食いてやないか。 <笑>青臭あきれいでき、うんいいね、た ついたおはフフベトベト<笑> くいしんぼうさんね。 ピポンあお友達、多いのね。じゃ、ちょっと待ってて。みんなも手伝って。 いぞ 何くわはおはさんにお客さんにおな。さんにお客さんな空気、何かにお客ぬことが起きているかもしれおいさんにお客んにお客さんにお客さんにお客さんにお客さんにお客さんにお客さんにお客さん ピポーおーい、ピッポーおかしいわね。どうしたの？これ、この森で何かとんでもないことが起きてるわ。とんでもないこと。あ、そうなりました。これはかなりアロンのマイクよ。それがどうかしたんですか？ カナリアロンがカラオケマイクを話すなんて、一生のうちにあるかないかのことなのよ。あんなにいたビーダロンたちも全然出てこないんだ。昨日食くた、花のみが当たったんとちゃうか。ワインも腹の調子悪いんや。キーロボンは食べ過ぎなの。きっと、ビーダロンたちに何かあったのよ。そや、集団食中毒や。それはキーロボンだけ。みんなはどこに行っちゃったんでしょうかトイレちゃうか。ああ、だ うん。もっと楽しませてくれるかと思ったが、いとも簡単に終わってしまったな。グフグフ、一晩でこの森に住むビーダーを全部捕まえてしまうとは、さすがでございますよ、ダークイバリ様。グ<笑>フ、うん、私のことはカッカと呼べ。はっ、はい、見事なお手並み天下一品でございましたよ、ダークイバリカッカ。ダークビーダと付き合うのは大変だよ。何をごちゃごちゃ言っとる いえ、その、とにかく素晴らしいでございますヨンと、ダークイバリ様。うふん。カッカ。よろしい。我こそはダークビーダー一の軍師、ダークイバリ。見よ、この勲章の数々、輝かしき戦績の証。いや、ちおもちゃで売ってるの見たことあるな。何か言ったかも、デボン。ああ、いえ、何も言っておりませんよん。ン、カッカ。とにかくだ。ビーダーシティを征服するなど取りに足らぬ任務だ。もみデボン。 私と一緒の任務につけたことを喜べ、そしてダークビーダー一の師匠から存分に学べ。はい、閣下。ビーダロン殿よ、お前たちも私に囚われたことを誇りに思いなさい。いや、動物相手に威張っても仕方ないんだけどな。な何か言ったか。あ、いえ、何も言ってませんよ、閣下。ん打ち方よい。打ち方始め。いや、部下もいないのに。何か言ったか。 逃げられましたよ。これも楽しみ。わざと逃がしてやったのよ。さあ、おぞも見てぼん。全体、前へ進め。声を出せ。声を。はい、おいっちに。おいっちに。声が小さい。あ了解。カッカをつけんか、カッカ。了解しました。カッカ。おいっちに。おいっちに。おいっちに。疲れるよ。もう一度手分けして探してみよう。 大聖子、所詮このダークイバリ様の敵ではないわダークイバリえー、ダークピーですまた悪さしに出てきやったんか白猛、青猛、イボピーガハハハハハハ アシロボン、青オボン、助けてー、ミポピ、うんビーダロンのほかに、余計なものまで捕まえてしまったな余計なものってだったら降ろしなさいよダークイバリお前が森のビーダロンたちを連れて行ったんだなガハハハハ、<笑>その通り。この森のビーダロンはすべて私がいただいた。 ビーダロン捕まえるのに、ダークアーマー使うことないと思うよ何かいかがんビーダロンを捕まえて何をたらんでいるそれは後のお楽しみビーダーシティはと言わせてやるぞその時を楽しみにしているああ、一挙で待て赤棒を返せハン黙れアハハハハ あ、やまいぞ、小僧。そんなヘナチョコピー玉でこのダークアーマーに勝てると思ったかシロボ、大丈夫うてるで、シロボ大丈夫ですか仲間を助けたければ出直してくるんだな。ダークイワリ様、逃げも隠れもせん なたまた悪さをしてるの まあ、ちょっとビーダロンたちのビーダーエネルギーをいただいただけですよそれでみんな元気がないのねかわいそうにしっかりしてきっとシロボンたちが助けに来てくれるからピィもう見てボンすぐにシロボンと青ボンが来てあなたなんかギッタギタにやっつけられちゃうんだから <笑>ダークイバリカッカは伊達に威張ってるわけじゃござんせんよ森中のビーダロンを全部ぶけ取りにしていただいた大量りょのビーダーエネルギーをこのタンクに集めてあるんですよまた恐竜の骨でも動かすつもり違うもんビーダーシティを一撃で破壊できるダークバズーカのエネルギー源に使うんですよ こんなこ折り私のビー玉で破ってやるわ。 あのブ、ね、レ、ええー 頑張れ頑張れ青ボンダークビーダーをやっつけろ。うん？黄色ボン、刺激しないのか。なんかそんないようなら終わりよ。ビーダーっっくれよっ待ってこまってね。イソラモハ入りす。エネルギー十点二十パーセント。あなかなかいっぱいになりませんね。やっぱりパイプが細すぎるんですかね。 <笑>早くしないと、リバリタッカイイライラしてるよ、きっと。<笑><笑>ピッパ、しっかり<笑><笑><笑><スイカ><笑><笑>この作戦がうまくいけば、うだつのあがらぬこの私にも、バラ色の人生が訪れるんですよ。楽しみですよ。<笑><スイカ>気のせいかなピッパ、ピッパ、ピッパ、ピッパ、ピパ、ピパ。ピ ハイテルハイテルモミテロモミテロ。ダ<笑>ーイカカマダタカにならんのかあーもうすぐですカカ今しばらくのお待ちよ。何をグズグズしておるお仕置きスペシャルサード やや そ, そんなああ、うん、ピッポー鍵を取るまで諦めちゃダメよ。ま、だン 女の子にさせてもらうと、痛いの痛いの、どんなっちゃう?。よどんなっちゃうの?うのーなー。気持ちよさそうなの、させてほしいよー。お願いだよー、させてさせてさせてほしいよー。はい、痛いの痛いのー。痛いの痛いのー。いっぱいに乗れ。<笑>痛いの、いっぱいに乗った。 すまないよんさっほの檻も開けてあげましょうあああかっか見張り一つできんとはつくづく役に立たんやつ面倒かきおって 小僧どももが。しかし、か対2とは不利だな。マンダークバズかまだかもう少しです、だ小僧ども手も足も出ない ガッガーさすがでございますよでも、これって逃げ隠れしてるんじゃ何が言ったかそこかリーダットのンバッレッシャー何が全然違うこっちじゃないのよ外れた甘い甘いぞ、小僧次は私の番だな打ち方よ意来る今撃たれたら逃げようがないです打ち方始め ガトリングショーそんな子供だまし、俺には通用しないぜクロボン、うん、小僧が一人増えたかと三対一になってしまったきゃーと、またあいつだよあ、何してるんだよそいつは重点が終わるまで外れないよーんだだめだわ、これを使われたらシロボンたちが パロパロ 三人相手にするのは大変だ。おお、小僧ども、良い退屈しのぎができたはず。<笑><笑>小僧ども、このダークバズーカで葬り去ってやる。何。巨大バズーカ。すごそう。 ッカーーーってててはいいけませんなんんんるるるすすくダークバズーカトララブルか…か暴発するぞあ自滅してくれるんだラッキー何言ってるんですか赤な…シロ ボ,、ね、ボンさんお助けをだまされてたから。やだー は、えー、あおり、ま に, ね、に入れられてたビーだろんたち。 そんルル、ね、なとこなめん は